<音声>あっああがなた YC で喋ってました んなんか音が小さいなあすごい小さくなったよ今あなんか全然聞こえないあこれでいいよもう少しでかくできる あーちょっとあんうん、うん うん。 なんだなんだ誰だどうしたせまってフレンドそれフレンドなんでフレンドだった。 あの、やばいなんかちのショットガンなくなってるあんターさんあなんかえっとチッターのなんかショットガンが 承知してたのにくなってんのに、あんくれます 菅田さん。 なさい、間違えました。<音声>ですよ<音声>え<音声>。え、壊れた。え、分子ですか。 シングルデスマしてますシングルデスマシングルデスマあんエクエさんとシングルデスマやってんですしえっ招待が来たんでえっそこ車両はずるいあれかなあ違う シングルですまシングルですま今まうしこ壊れちゃった あ、今、あの、打っても大丈夫ですよ、エクエさん。シングルデスマ中なので。 あのちさあのえちょっと待ってあれっちたさん待って何が起きたえ壊れた 割れたってあと放送事故あ、たまないんですかエクエスさん 放送事故だ皆さんあ動画視聴の皆さんおなんか t w i このメッセージ読めば分かりますけどちょっと待ってください動画視聴の皆さんこの<笑>メッセージを読めてきますかな なんか切れたみたいですんで、VC がなんか使えなくなったみたいで、これは放送事故ですね。ライブ配信中の放送事故です<音声>。ください。VC、VC。えー、っと、かっ、かっこ。えっと、日本付きマイクは、 えっと、配線が切れたことになっちゃうので、皆さんはお気を付けください。今回、放送事故ですね。台無しになっちゃいました、ライブ配信中が。ああ えと、書いてあります。え。ちょっと、V. C. 動いてるね、今。あ、シタさんの新しい V. C. って、買ってもらえるんですか。 ご, しあご視聴の皆さんどうしましょの放送事故になってしまいましたエクエさんも退出しちゃった あーっとちょっと待ってさ あのツイッターさんの VC の配線消えたみたいで。 な新しく買い直しになっちゃうってことではい あ, あはい あなんかセーターさんが続けるって言ってて。 ありがとう。 僕も気をつけます。あ、フレンドさんってプレステフォ持ってます？あー、あ PC のグラセフって持ってます？ あーじゃあ花火でも飛ばしましょう。 あいやネタはないですね。あ見てください今僕打ち上げ花火飛ばしますのでまとわします。3 2 1 2 じゃあ今もう一回飛ばしますね花火3 あ, あ遠いなんかなんか遠くなってますよ 打ち上げとは花火とわっしょ。あ、見えました。今打ち上げ花火。見えました。打ち上げ花火。あ、見えるんだ。遠くからも。 あ紫の絵の中入りましょうレスターのあレスターのなんか紫色の絵入りましょうはい僕ヘリ今持ってきましたんで塗ってください ややこしいボーダー車両来た。ははは、警官もこの車に勝てるかな。はい、雑魚。警官頭悪る。 警察なんか頭が悪いなんか警察官が頭悪いあとね俺なんかタイヤ防弾車両だからあのチェーンチェーンをねやってもね効かない<笑>警官のやつやっても効かないぞ俺は。 バザード攻撃エリア警官は勝てるかなこれで警官勝てたらすごい。ああ最悪人生でぶっ壊しちゃって間違えて。 わはっけいかも雑魚だわわわわわヘリもぶっち落としてやるよわヘリもややこしいな。 へいこ壊したあやばいやばいやばいカービンナイフでたえてるやばい煙出てるうわええええええええあれ、あれ、あれ、っえっえっえ がバグったぞ俺だけあら ら, あ, らあらららあららららでここまさか結果紫色のところチーターさんがやってくれたはい大丈夫ですあチーターさんの今の喋ってる人もここにワープさせてください 攻撃は任せろおっしゃ警官そしたあとはレスターに電話して消してもらおう体力がやばい hey, おっしゃ手配度消してもらった はい。4300円獲得したおー待ってお金もくれてるチーターさんから<笑>ありがとうございますチーターさんね待って警察官間違って俺のこと言ってる。 もやっぱ頭悪いな他の人もさ間違って打つしあまた獲得した次は札スタバだ袋じゃなくてライブ配信のご視聴の皆さんどうですかこれレターさんがお金もらってます 幻いはなんかこれ、なんかお金が袋に入ったやつがこれをさ絶対高評価あるでしょう。 もう視聴者の皆さん見てください、お金。今、ズームしますね。見てくださいよ、これ。はははは。ははは。もうさ、3億も3兆になってるもん。もう3億超えてる。もうバックス、これがね、本物のお金が、えっと、こんなに獲得できたらいいんですけどね。 あ僕ねなんかえインターネットのサイトでえっとなんか1000万円プレゼントのやつ応募したらはい あも僕もあのなんか高くじゃ当たったことがないよ4億円とか。もう全部当たってんのは200円と1000円と1万円だけ。 あん僕ねなんかネットサイトではいえ やばいやばい。ええー、ひどっ。当たったのに、せっかく。 待てまずやばいあ聞こ え, えなんでえなんであ直ったあ持ってたんだやった放送事故が解決したうわすごい もうライブ配信で盛り上がろうライブ配信祭もうご視聴者の皆さん見てくださいお金やばいことになってますよもう。 <笑>なんでなんでなんで な, なんで俺が手配つくのこれあー<笑>もうピイカも頭悪いなや被害者に手配度つくってま頭悪いよねもうなんかね 被, 被害者に打ってくる。 あ、さっきのお金もう一回やってくださいでで。で、で、で、で、で、で。心から感謝しています。あ、ガソリン缶を拾う。 やばい間違えた間違えた間違えたえなんか待ってお金までえじゃあ玉まで食えてないあ聞こえます。 違うねなんでさやばい間違いすぎ俺はえ待って待ってねえ玉がたくさんいるあるおかしい玉がえ待ってスタ下が入手できないなんか。 取れない落ちてんのに、うん。はは、やりすぎだ。笑, 笑うほど面白い。やばいグレネラーチャーがない。 できない何やってる何やってるの待って待って待ってね。